皆さん、こんにちは、本当にお久しぶりです。<笑>でまあ、一応、戻ってきました、はい、で, で、今年、ですね、梅雨はすごく、まあ、山梨県ですね、すごく長く続いてきました、もう1か月半ぐらいたって<笑>で、やっと、やっと、昨日と今日ですね、やっと天気がいいの。 2日ですねでそんなにいい天気だから私やはり、い、<笑>道具を取る気分になってしまいましたはいで今日最初の予定ですね実は私はアジサイを見に行く予定ですそちらですねもう私の自転車が置いてあります荷物も置いてあるんだけどまあ日本 だかから大丈夫じゃなないいのかなと思います。で昨日ですね私は実はある面白いものを見ましたねご覧のとおり白鳥白鳥様2人とお子様お子様2人のセット私は実はその何白鳥の子様白鳥 の, こ白鳥の子とい白鳥の子ね見るのは初めてかもしれないね すごくかわいいかわいいでしょねえかわいい子たち<笑>ねなんかんまだあまりよく見えるのでしょうかちょっと近づいたらねえそちらの二人ですね なんか白と黒があるんだけどなぜでしょうなんかサイズ的にはその小鳥たちはねなんか同じサイズなんですけどねその右のものは右 の, のはまだその白いではなくて灰色なんですねで左の子は真っ白うんという感じです。ね<笑> 皆さんは何か美味しく食 べ, 食べていますふうではではではまいりましたえっと今ですね<笑> 後ろですね。紫陽花すごく美しく咲いてますね。で、場所的にはこちらは天井三五国神社。天井三五国神社という場所で、結構、あ、ゆ、有名あじさいのスポットでございます。場所的には、まあ、川口湖。川口湖です。 でやっと天気のいい日にですねだい根まあ布団カバーとか服をしてるんですねまあちょうど洗濯が良さそうな日ね最先の道ですねなんか紫陽花がいっぱいという道のはずなんだけど紫陽花がいっぱいな道のはずなんだけど<笑>、えー でもあうわーすごい<笑>ここの空気はすごく甘いなぜでしょうすごくいいいい匂いがしますあ実際は甘い匂いがないですねでちなみにその匂いがないところはいいかもしれないね なぜならアジサイはすごく美しいでしょうで時には美しい花はすごく嫌な匂いがするんですねでそう考えたらもう匂いがない方がいいと思いますアジサイ的にはねへえ河口湖あいや大丈夫 大丈夫間違ってない私はでもアジサイはないよねふふふまあ調べていきましょうほい、よし少し登ってきましたでその後ろはここは見えないんですけどそこは川口区ですもうなんか川口区が見えます<笑>でこの感じですねでアジサイは そ, そちらから多分と面白いものですねここの コ, コケコケの壁ええしょあベタベタでその壁はねなんかみんなは自分の名前はねかいい人恋人とかルヘイトミサさんおめでとうございますアジサイが来ましたで匂いがないことは 分かった分かったよ薄い少しだけ少しだけの匂いがしますだからその周りの茎はそんなに甘いなんか匂いが少しだけ香り香りね香りは薄いなんだけどすごくアジサイがいっぱい咲いてるからそんなに茎うっアジサイがいっぱい咲いてるからその茎も甘くなったというわけですね で面白いところですねまだ咲き始めた花はですねなんかすごく。 ウォーリムがない面白い少しだけね<笑>これは面白いこれから咲くでしょうでもそれにしても美しい<笑>よし登りますおおタイムが出てくれましたねおお でマスク的にですね、まあ一応ちゃんと持ってます。コンビニに行くとかスーパーに行くとか、でここはまあ大自然の中だからもう甘い人がいないし、でマスクついたらあんまり話できないでしょうなので失敗しないでください。登った。 よし旅の続き<笑><笑>でアジサイハイキングこそでございますまあハイキングといえばそれは30分だったっけ私は実はお この場所ですね、もう2年前ですねちょっといたことがありますがその時はまだまだ春ででなんかあじさいが咲いていなかったで そ, その時はすごくああ、咲いてる時はすごく美しくなるんでしょうと思ってでなんかぜひぜひまた戻りたいと思ってで私の願いが叶った。 Yay! <laughs> すごく色もすごく素敵と思うね。え、カウがない。えー、カ香りはないけど。え、どういう意味？どういう意味？ちょっと待って。<笑>わあ、この道はね、うわ狭い。狭い道でじゃあ<笑>によってみます。 ないわ。えど う, いう意味どういう意味ですか？え先先はあったよ。なんかすごくちょっと甘い恋があったけどえない。<笑> やっと台ままで参りました、ね、面白いところは、まあ、景色 も, もちろん美しいですでそんなにそこからね富士急ハイランドのあえですねもう見えます本当に気持ちいい場所で後ろにあるのはなんと オサムダザイの石碑がございます ね, ねこの場所にあるんですね全く知らなかったね2年前ここにいた時なんか私は多分そのオサムダザイという人はね有名な日本のサッカーでしょうで私その人の名前は全く知らなかったと思いますだがしかし。 なんか最近、その有名なアニメが出て「ンゴストレイ・ドッグス」というアニメで<笑>そこはなんかいろいろ日本の歴史的な人が出てで、まあ、主人公の人人はお<笑>侍でございますだからそこから知り合ったでこのものがあるとはねショックです。でもなんか あってよかったと思います。うんうん、<笑>ではでは、もう一つの面白いものが紹介したいと思いますね。今回はロシアについてですね。 皆さんもご存知ですか後ろにある木なんですね。白樺という木でございます。なぜなら、まあ、バが白いなので、日本語なら白樺でございます。えっと、ロシア語ならビロザビョーザです。で、日本のアラは好きなんですね。それは、まあ、どう見ても多分桜ですね。あ国際的には桜だと思います。日本 まあ、日本人を聞けばねまあ一応一応という答えが出るかもしれないが、ね、多分まあ日本を表す木やはり多分桜じゃないのかなと思いますでロシアを表す木なんですねご覧のとおり白カバでございますでなぜここにここにいるのでしょうか ね、実 は, は北海道とか、まあ、ちょっと寒い地域であれば、まあ、一応白樺がちょくちょくあると思いますと知っていますで白樺ですね実は食べることができます<笑>ロシアですね時にはソ連の時ですねなんと白樺のジュースというものがございます はいはいその通りです白らかばジュースが飲めることができますね面白いでしょうで私は幼い頃から実は飲んだことがございますなんかちょっと酸っぱい爽やかな味ですビタミンもいっぱい入ってるので<笑>ぜひもしよかったら白樺ジュースを飲んでみてください<笑> で、皆様、多分、まあ、切ってない人が多いと思います。シカバジュースなんて。で、一体どうやってジュース手に入れるのでしょうか。それはコツがございます。えっと、大事なのは、その、取る時期ですね。えー、っと、春よ。春、春で、その葉っぱが、葉っぱが出る前に、4月とか、ロシア、ロシアなら4月、5月でございます。まあ、 もう日本の皆様もし日本だったら3月4月だと思いますでどうや一体どうやって白カのジュースを手に入れるのでしょうかそれも方法がございますで今から白カバジュースを手に入れるガイドでございます今から紹介させてくださいではでは 4月となったら、3月となったら、まだ葉っぱが出ない時期ですね。で、その時は実は、あれはドリルが必要ですね。ブジッ、そのド リ, ルドリルですね。で、ここら辺ね、なんか穴が作れます。5センチのふかすの穴が作って、で、その時はもう2つのものが。 必要でございますそれはコップとストローでまあストローもっと硬い方ですね<笑>ね、柔らかいならその木の中に入れるのはちょっと難しいと思いますで穴を作ってストローを入れてコップの準備をシャーで白川のジュースが出ます私はね実はその飲んだのは人生は一回かもしれない一回か二回も よく覚えてないそれはまだ10歳になってない時の話ですね。ねそれは毎日だからそれは毎日飲むものもじゃないと思います。で、今の若者を聞いてみればなんか「ねえねえ白樺ジュースを飲んだことがありますか?」という質問が来たらみんなは多分、のューに飲んだことがないという答えが来ると思います。ただ私の おじいちゃんのばあちゃんの世代ですねその人たちはきっときっとなんか結構飲んだ飲んだんじゃないのかなと思いますはい皆さんはどう思いますか<笑>この白樺のジュースを飲める気になったのでしょうかねね なんか桜ジュースというものがないと思いますでもその代わりにね桜の葉っぱとか桜の花ですねみんなは結構食べているでしょうだからまあそのとこは同じじゃないのかなと思いますはいほう で、私は YouTube を作るのはもうすごく2ヶ月以上経ったと思います。で、今は本当に幸せな気持ちで、なんか昔の友達との再会の感じで、ね、もう<笑>、消えないように頑張ります。で、まあ、見てくれて皆様は本当にありがとうございます。まだ<笑>、まだ、近いうちに会いましょう。パカパカパカ。